こんにちはサルですこの330円の無骨なアウトドアカトラリーですがキャンドゥにも現れましたので早速購入してみました比べるためにアマゾンで小さなナイフを備えたマルチツール類も購入してみましたどちらも1200円ほどで購入できるツールになりますこちらはあのビクトリノックスのねもう有名な 一番小さいサイズのナイフになりますね。それからこちらはバームロンっていうんですかね。ちょっと変わっててね、とにかくこっちも小さいのでね、比較してみようと思って購入しました。合わせてローソンストア100で売ってるこのマルチツールだったり、あとダイソーのものですね。こちらについても大きさや使用感を比較してみたいと思います。今回のメインはこのアウトドアカトラリー。 キャンドゥで発売してた330円のマルチツールになりますのでまずはこちらの方から開封してみたいと思いますジャンコードですね松野工業さんですはいえー、かっこいいですねこれねちょっと外しますね はい、今ですねグイッと引っ張ったらこのリングの部分が曲がって外れてしまいました<笑>何なんでしょう<笑>やらかしちゃいましたね何か あ, あのまあ330円なんで所詮、まあ、この辺りはね仕方ない部分なんですけど何、えー、でしょうねまあ、これはもうあのなかったことにしてください、えー、これは諦めましょうこの この銀のね、なんか針金状のものでね、縛ってたのをギュッと引っ張ったらね<笑>、まあちょっと悲しいんですけど、えー、気を取り直してやってみます。こんな感じですね。はい。えーまあ、説明書とか書いてるんですけど、まあ、省略したいと思いますのでね、またあの興味ある方はね、こんなふうにナイフと、 フォークとスプーンと缶切りですかねが付いててステンレスサイズは 3×9cm という風に書いてますねはい、えー、開くとね、まずスプーンですそしてこちら側を開くとフォークですで、開くと外れますねもうこの辺りはね、よくあるギミックなので、えー、知ってる人はね、知ってると思いますけどはい、外れました こうすると、フォークとスプーン。で、ここがね、こう、全く何のロゴとかも入ってなくてね。いいですね。キラキラっていうよりは、ちょっとこう、ヘアラインのようなね。ヤスルで擦ったようなデザインになってます。手にもね、馴染む感じ。そんなにちっちゃいイメージはないですね。なんで、これでフォークを使ったり、こちらでスプーンとして使ったり。うん。 あの、なかなかいい大きさだと思います。あの、ある意味実用的な大きさだと思います。めちゃくちゃ小さくはないですね。で、まあ、フォークとスプーンというよりは、フォークとナイフとしてね、肉を切って食べるときなんかがあると思うので、そのときはこうですね。こうですね、えー。フォークで肉を刺して、ナイフで切って食べるという感じですね。はい、えー、こんな感じになります。 はいえー、このね、ブアイソというか、全くこう、何の装飾もないね、飾りっ気のないね、このデザイン、まあ、好きな人にはハマるんじゃないですかね。私は結構好きですね、これね。はい、そんな印象です。あナイフもね、まあまあ、研がれてるので、あの最初からね、袋から出してそのまんま使えると思います。そんな切れ味がね、特別いいとは思わないんですけど、 あのー、爪にね、きっちり引っかかる感じの状態で入ってましたね。はい。こちらにはね、缶切りですね。なんか2つついてますね。あ、こっちが線抜きで、こっちが缶切りですね。けど、こういう感じになってますね。で、えー、これを曲げると、 あそうですね。この穴の部分でね、ロックされるような機構ということですので、2枚を合わせて、ずらして、閉じてやると、こう少し固定されて、もう一歩も閉じてやると、完全に固定されると。まあ、多少ガタつきはあります。どうでしょうね。1ミリはあるかないかぐらいのガタつきはありますけど、 まあ外れることはないのでねいいんではないかなとこうやって使ってもいいんですけど、まあ、ちょっとガタガタして気になるんだったら、まあ、外してね常にこの状態でスプーンを使ったり少し残念なことに気づきました説明書によるとフォークとスプーンを広げるとロックが解除されると書いてるんですけど実際にはですねこれフォークを 広げた時にはすでにロックが解除されてしまいます、えー、ちなみにフォークではなくてスプーンを伸ばしたところがフォークを広げた時だけはロックが解除されてしまいますしたがってフォークだけ使いたい時は外れちゃうので外して使わないといけないんですね これがスプーンだけ使いたい時だったら、えー、外さなくてもスプーンだけ広げて使ってもロックは外れないんです。これなんでかなーっていうとですねわかりましたこのロックの部分の精度がですねかなり、えー、悪いんですね。これフォークの場合はですね、えー、曲げていくと。 こちらの部分これが正しい位置にありますので曲げていった時にこの穴の中に出てくるんですね。でこのちっちゃい穴の部分だけが隙間が空いてますのでこちらだとフォークを倒した時にはロックがきちんとかかるんです。こういう感じです はい、要はこの部分が正しい長さでカットされてるからですねところがスプーンについてはこの肩の部分がですねおそらくちょっと足りないんです本来はあと 3mm ぐらい肩が上に上がってないといけないと思うんですけど残念ながらここまでグイッと切り込んでますのでこれを倒しても はい。この部分がですね、塞がれないんですね、まあ。わずかに見えてます。ちょっと見にくいと思うんですけど、この部分ね、1ミリもないぐらい、わずかに出てくるんですけど、ほとんど出てきません。だからここがですね、全然ロックの機能が果たされてないんですね。もう一重に、この肩の高さが低いんです。もうちょっと上までないといけないんですね。って考えたら、 ちょっと加工精度ががが気ににななりますすすね。ね。フォーークはは正しいい型型あるんんででけど、スプンこれは個体差なのかたまたま私が外れを引いちゃったのかこれはもう一個買ってみないとね判断できないんですけどそういう残念なことに気づきましたこちらは友人からの頂き物で少し高いんですけどねただこれについてはフォークだけ伸ばした場合でも ほぼがたつきはないんですねでもちろんスプーンだけ伸ばした場合も一緒ですがたつかないですねうほぼ動かないまあ作りがね成功なんだと思うんですよで両方伸ばした場合だけはこんな風に外すことができますということで、まあ、本来はね多分こういう風に作りたかったんじゃないかなと思うんですけどね まあ、なかなか、まあ、価格の問題もあってね実現できなかったのかもしれませんけど少し残念な気がしますねはい、えー、スプーンだけ曲げた時にこの穴の部分がですねはい半分塞がれるんですねでフォークも同じです曲げた時に穴が半分塞がれる感じなんですねなので、えー、この2つをつけることによって えーまあ、例えばフォークだけとかスプーンだけ曲げた場合でもしっかりとねこう固定されて外れなくなるという、まあ、精密な作りになってると思います合わせて、えー、この穴もですねよく見ると中央に開いてないんですね、えー、下はもう、えー、外れそうなぐらいね 中央に空いてないというのも少し残念ですねそうやってよく見ていくとこのフォークもですね先端がこっちはですね細いんですけどこっちは太いんですしたがってこの幅を測ってみるとですね左から順番に 1.8mm 真ん中が 2.0 右端が 2.3 ミリありますん、ま あ, あの気にしなければいいんですけどちょっとですねその加工精度の甘さから確認してみたらそういうことが言えましたいずれにしてもこちらの説明書にある通り、えー、フォークとスプーンを広げたらロックが解除されるのではなくて この個体についてはフォークを伸ばしたらもう解除されてしまうということがえちょっとね残念だなという感じですね。個体差なんでしょうかどうなんんででししょょうううか、かどまあこの辺りねパッケージの外からも見えるんだったらよく見て幅がね明らかに違うというものではないものをね選んだ方がいいと思いますね。強強度的にも特別強くはないですけど まあ、実用の範囲かなぁと。少し柔らかいかな。硬いものね。これでさっそく多分ね、曲がっちゃうと思います。梨とかね、柿ぐらいは全然 OK ですけどね。すごく硬いものはちょっと曲がりそうですね。そんな強度ではあります。まあ、330円のね、限界というんですかね。はい、そんな感じです。あと、ナイフね。ナイフが結局一番大事だとは思うんですけど、 ナイフについてはね、えー、フォークよりは強いですねこれはいいと思いますはい、普通に使えると思いますねはい、えー、それからビクトリノックスですねはい、えー、こちらはね、あのー、最も小さいと思われるツールなのでこのぐらいの大きさですね先ほどのものと比べてもねこう一層小さいので まあ、その小ささを最重視した商品となりますあこちらもね最初から切れそうですねエスコートですねこれねでナイフの他に詰めやすいですねこういうのがついてるとちょっとマイナスドライバーっぽいねこうプルタブを開けたりするねこれがついてるという本当に必要最低限のものとなりますあここは一応ピンセットがついてますね まあこの辺100円ショップのもと似てるんですけどこういうねちょっと先端の尖ったね爪楊枝のものこれはプラスチックみたいですけどはいえとにかく小さいですねこれはね小ささという意味であのいい小さいものが欲しいね薄くて小さいそういう印象ですねキャンプ場にね持っていこうっていう時に入れる場所がないなと思ったらポケットに入れたりしなくてもね お財布なんかにも小銭入れにも入りますねそれぐらい小さなものになりますのでどこにでもね入るこんな大きさというところはね、あのー、いいんではないかなと思いますね、はい、そういう使い方ができるナイフとなりますちなみにこれの刃の部分は3 3センチぐらいになりますね 小さいけどやっぱりねビクトリノックスなのでそれなりにしっかりした作りというイメージです、えー、それからこちらは小さいマルチツールのバムーロンっていうんですかねちょっと読み方わかんないんですけど開封してみますこういう黒いねケースに入ってますねでこんな感じですねはいいいですねここにねカラビナがついてますのでね えー、ベルト通しなんかにかけることができまして、開くと、はい、いいですね。これがペンチですね。ペンチとワイヤーカッター、ね、この ノ, ノーズの部分とね、このちょっとこう広がった部分、プライヤーの部分、全部備えてますね。まあ、一般的なペンチですね、はい。持つところがね、ちょっとこう曲がってて、 これ持ちやすいと感じる人と持ちにくいと感じる人といるかもしれません私はねどっちかってまっすぐの方が好きなんでね微妙なんですけどまあま あ, あの使いにくいっていうことはないですねはいそういう感じに思いますそれからここに、えー、小さいねプラスドライバーがついてますねこれかなりちっちゃいですねあの多分1番っていうんですかねあのちっちゃいプラスですそれから これを出すと、あ、ここが、よいしょ。また、線抜きがついてますね。あと、ちょっとこう、ギザバのね、ナイフ、ナイフかななんかこう、ノコじゃないんですけど、ギザ、ギザギザのついたもの、まあ、ロープを切ったりね、する時のものがついてますね。はい、え、ロックはないんですけど、まあ、しっかりとしてます。まあまあ、まあまあですね。えそれから、こちらが、はい、ナイフですね。 今回はね、小さいナイフを備えたツールということで共通してナイフがあるんですけど、このナイフも、これ切れ味が良さそうですね。先が尖ってるんでね、えー、ちょっと注意しないとね、危ない感じです。で、これ短いですね。刃渡りで言うと、これ 3.3 ぐらいかな。3.4 センチぐらいになります。さっきのとほぼ一緒ですけど、まあ、厚みがね、さっきのよりある感じで、 ちょっと頑丈ですねこっちの方が今まででは一番頑丈になりますはい、えー、なかなかいいんではないでしょうかまあこういうものはねメインとしてあくまでペンチを使うっていうケースが多いんじゃないかと思うんですけどただたたむとねとってもコンパクトでこのサイズですから厚みもですね 1.2cm ぐらい全長でいうとまあ約ですけど8 1センチぐらいという大きさになります 比較としては、このダイソーのね、マルチツール。えー、見た目パッとね、見ると、まあ、同じ感じに見えるかもしれませんけど、手に持つとこっちの方が明らかに重たいです。厚みもね、こっちの方が厚いです。だから、これよりもコンパクトに感じますね、随分と。で、こちらの場合だと、はい。これはとってもね、持ちやすいですよね。こう持ちやすい形状になってます。持ちやすさでいうと、明らかにこっちの方が持ちやすいので、こちらについてやっぱ小さい分。 持ちやすすさ、少し犠牲になってます、えー、先端の大きさはねほぼ一緒ですが少しだけダイソーの方が大きいですね精度はいいですね先端がずれているとかいうことはないので、うん、まあよりコンパクトな方がいい人はこちらという発想でいいかもしれませんねあとこちらの場合はねさっき思ったんですけどナイフがね割とあの小さい割には厚くてしっかりしてる感じなので ダイソーのやつはですねナイフがね本当にチャッチいいんですよね、まあ、切れなくはないんですけどっていうねナイフ的にはこっちの方がねなんか使えそうな感じはあります、はい、まあこちらも使えなくはないんでねいいんですけどねメインはこのペンチだと思いますのでねペンチを少しコンパクトにしたいあとダイソーであるものとは少し違うものが欲しいっていう場合にはね1200円でお手頃ですしいいんではないかなと いいいうに思いましたはいえー、私の場合はねセリアのこういうマグネットリリーサーっていうんですかねをあのー、穴を開けてねくっつけてますのであのー、持ち運ぶにもね便利ではあるんですけどただやっぱりね使う時にこれが少し邪魔になることがありますのでねこう使おうとしてここに挟まったりねだからできればこういうのない方がいいんですけどただダイソーのはねこういうのつけないと引っ掛けるところがないのでまあ 仕方なくつけてるっていう感じではあるんですけどこちらについてはねこのカラビナがついてますのでね、えー、とってもそれはいいんじゃないかなというふうに思います最後はこのローソンストア100ですねこれはねダイソーで売ってるこういうポケットナイフとも一緒ですけどねあのー、まあ今までのよりはねナイフが大きいんですよね、まあ、比べたらですけど5 5センチぐらい 刃がありりますすのででね、やっぱり大きいですでその分ねちょっと大きいものは切りやすいですね今までのものよりはねで、ローソンストアのものにはですねハサミもついているのでまあ、切れるかどうかっていったらちょっと微妙な、えー、サイズではあるんですけどよいしょこういうねはい、例えばちょっとね、えー、テントを出したら糸がほつれてねあの、だらーんとなってるとか。 そういうい時なんかはね、ナイフで切ろうとするとね余計にこう、ほつれたものがねほどけたりするんですけどまあハサミだったらねきれいに切れますのでそういう時には使える程度のハサミという感じですね。まあ、ないよりはあった方がいい程度の機能なんですけどまあだい、えー、比較的便利かなというふうに個人的には思ってます個人的な感覚ですがナイフだけで使い勝手を比べてみると右の方から順番に使いやすいかなと。 でこちらについてはナイフとしてではなくて、まあ、食事をする時に持っておきたいツールとしてはもうベストだと思いますねペンチとしての機能であれば、えー、より小さいのはこちらただ持ちやすくて、えー、使いやすいのはこちら<笑>まあ大きさに比例するっていうのはあると思うんですけどね使いやすさはあと小さいことが最優先と、まあ、小さくて薄い 間違いなくですね、このビクトリノックスのエスコートですねもう財布に入っちゃうというねめちゃくちゃ小さいですからあの本当にこれはねどこにでも収まると思いますレザーマンのようなね高価なものを使えばまた優れた商品は多々ありますのでその辺りは人それぞれで気に入るポイントというのが違うと思いますのでご自身にとっていいなと思うものを選ばれたらいいんじゃないかなと思います もちろんこれ以外にもねいろんなものがありますのでこれがいいよっていうのがあったらねあのコメントで教えてくださいよろしくお願いしますということで今回の動画いかがだったでしょうか、まあ、とにかく小さいねナイフを備えたマルチツールということで5種類用意してみましたがいずれもねやっぱ使い方にね少しこう特徴がありますよねあのナイフ中心に使いたい場合とか食べ物食事の時とか えー、もうちっちゃく収納できるとかまあ、ペンチが優秀とかねまあ全てを備えててクリップがついてるまあ、バランスがいいものとかねいろんな価値観によってどれがベストかっていうのは変わってくると思いますのでその辺りは視聴者の方がご判断いただければいいかなと思います今回も最後までご視聴いただきありがとうございましたこの動画がいいなと思った方は高評価ボタンそれからチャンネル登録もよろしくお願いします